えー、皆さんこんにちはさ朝のコーチそして関東一円からやってまいりました国士無装と申しますよろしくお願いいたします今回のこの作品は2021年の国士無装リミックス、ね、このリミックスという意味はですねこの今までの国士無装のこの13年から14年間分の えー、この国士武蔵の楽曲の中の成長の策 を, をですねつなぎ合わせて作った特別な演武ですなのでこれ衣装がちょっとバラバラなんですけれどもバラバラというわけではなく今までに国士武蔵で着た衣装を皆さんにお見せしておりますなのでいろんな衣装があります、えー、花火だとかあれ花火だと えー、土佐よりはい、えー、あとはネズミこそじゃなくてあのかはいあと11年の千0 0んはいフンちゃん聞いちゃわえっ、ー、とええ<笑>じゃないかそうですねでもう一ねあのー、まあ 何も言ってない衣装があるんですけれどもこれが今年の2022年度のホタエルの衣装なんですはいこ<笑>ねホタエルの衣装はですね<笑><笑>まだえっ、ー、とあ昨日かな昨日フェイスブックで国士無双の2022年度の募集を開始しましてそこに一緒になっております この衣装 も, もう楽曲も作っておりますで今月からはもう振り付けも入りますなので2022年度は国使は答えを必ずやりますので皆さんよろしくお願いいたします、はい、そしてねあと後ろに構えているフラフこのフラフの、えー、これは身の幅あるんですかね、えー、縦が3 3メートル横が5 5メートル 二度っていうのは、えー、縦 3m 横5メートルなんですけどそれよりもちょっと大きくしてるんですねでこの、えー、ラッフラグは2枚で1枚つな、ま、がっている国年 の, あのラッフラグということでもう1枚も実は今回日本出して皆さんにご披露させていただこうと思いますので皆さんよろしくお願いいたします それでは行きましょうか、えー、この所沢にて待ってみせるわ極守武 You take off! You take off! You take off! You t k e o I'm sorry. どうもありがとうございましたごちそうさまでした